どうもーふーじたですからの富士富士。はい。というわけでですね、えー、前回、城にたどり着いて、ま、あ、城に今から潜入していくとこで、えー、前回終わってたんですけど、これからですね、えー、このね、でっかい城に入って、探索していきたいと思います。レッツゴー今から入っていくんですけど、 ここしかないね、行く場所が。扉ここしかないんで、こう開けると。おお開いちゃう。素直に開いちゃったね。鍵なしで。鍵なしで開いちゃいました。ドミレドミトレスク城。ああ、さっきのあの、身長がでっかいおばちゃんの家だ、ここ。身長がでっかいおばちゃんの家ですね、ここは。はい。潜入して、何これ。サンレイ城。 ベイラ、カサンドラ、ダニエラ。おばちゃんの娘たちかなうん、わかんないけど。はい。て、調べるレドニク様、納品。男一、女三。1月28日、ミランダ様、奥様との会談。2月1日、デューク様、商談。何、納品って。 今わかんないっす。おちょいちゃう。いや、今ビビったるわけじゃなくて、ちょっと開いたからね。なんか、やってるみたいな感じで、今の。うん。おいって言っただけ。うわ。こっちから行こう。な, ここなんだろうマジで。お五500円ゲット。五百円ゲット。お、ブーツがありまーす。 使い古しのブース。反応がない。これエレベーターだね。エレベーターを多分起動させなくちゃいけないと思うんだけど。まあ、とりあえず今はいいかな。今は大丈夫です。向こうか、向こうに行かなくちゃいけないんだね。これ壊せるもしかして。あ、壊せるじゃん。おっしゃ、ハンドガンの弾ゲット。俺今めっちゃ持ってるからね、弾。62発あるから。ある程度の、ね、敵が来たらもう、バーン行くよ、バーンって。ドゥーン。終わったおっただだ行くよ、俺ほんに。 マジではいでえー、っと今なてってこっちこっち行こうとりあえず向こうか ら, から向こう側から施錠されているようだいけないね向こう側から施錠されていけない壊すあ壊すソットガンゲット こっちも行けない。ちょ、誰もいねえし。もしもーし、ノックしてもしもーし。<笑>何が面白いんだ。うん。え。何うんって。な コロナ期四天神してうどういうことハ<笑>、うん、<笑>エが集まって人になる<笑><え><笑><笑>また足やられた、うん、口このな。 <笑>うわ、ん、また足また右足あっ連れていかれてんじゃんどこに行くのなんで虫が人間などういうことこれわけわかめですよお母様新しい獲物よ気の利く娘たちだ こ, と<笑>このおばちゃんめっちゃでかいんだよな、ね、<笑>さあ見せてちょうだい まあ、これはイーサンウィンターズ。弟の馬鹿らしいゲームから逃げおおせたようね。あ、そう、弟なんだ。それじゃあ吟味させてもらおうかしら<笑>、はい。はい、お母さん。どういうこと。<笑>でっかー、ーこのおばちゃん。<笑>また嫌い。うわ。うん。 コウミ抜けてきてるよなら早くいただきましょう、お母様。あめ、私が捕まえたの。喧嘩はおやめなさい。マザーミランダへ伝えるのが先よそれが済んだらたっぷり楽しませてもらうとしましょうね。<笑><笑>吊るして。待 <音声><音声>お待ハラスのるんだ口の聞き方がなってないわねイーーーサンウィタズんん待てらせおいさだけやも<音声> マジで わ, けわからん、この現象ハエが人になったり血はペロペロされるしイーサンもめっちゃなんか強くね肉体やられまくってっけどさすっごいタフだよねイーサン地点移動で何を見ればいい んなん戻ってくる前に逃げないといや分かってそれは分かってんだけどさどうやればいいの戻ってくる前に逃げないとってこれかこれをどうにか取らなくちゃいけないでしょこれ。 っっそうこれ貫いてんじゃんううマジでそっちそっち行っちゃったうわえっグッいやいかれとる飯さんもなかなかいかれとるいやこれでどうにもできんでしょだってこれマキロみたいなものでしょだってこれ。 ちょうど駅ぶっかけたところだよ。避けてんじゃん。うわ。うわ。めっちゃ手。 行くしかないよねよ先にあいつらが戻ってくる前にってことでしょ調べるこっから行けるってことなんかありそうじゃないここちょっと調べようこれドライバーで開けれないのドライバー あー持ってない向こう側向こう側から施錠されてるようだとりあえずこっち行ってみましょうネズミ クラップへこっち行けなくてえー、そっちかなんか優しそうな何これなンチャらの指輪ちょっと今手に入れたアイテムを見てみようえー、彼岸の指輪赤い石がはめ込まれた指輪 台座が緩んで石が外れそうになっている。おお、奇岩の石。指輪から取り外した赤い石。血の色をした瞳のように見える。キーアイテムだろうね。 薬駅プルプルってどーズるどこにいるんだということ<笑>こっちだよな、ね、やっぱ調べる。 ここでは使えないここでは使えないここでは使えないここでは使えないさっきあさっきのとこだねおっまたおるやんこいつまたいましたなデューク、ここで何を 飽きないばし所を選びません<笑>。娘さんは見つかりましたかな。見つかちんだよ。もし、娘さんがいらっしゃるとしたら、この城の主人の部屋が一番怪しいでしょうな。そうでしょドミトレスクかねえ、いかにも。彼女の部屋へ行けば、見つかるやも。それはそうと、何かご利用ではおまかすよ。 物資の確保は何よりも重要ですよ。間違いありません。売るもうないね。改造したいんだけど。マニーが足らない。3770円しか今まだないから。とりあえず後で。素敵な旅になりますよ。何これ？ここでお使い？ ノルシュティン名球模型。19世紀の造形作家の作。祖国で一旦の刻印をされ、牢、放浪の果てに村にたどり着いたという。ノルシュティンは、古城、丘の館、水車、鉄塔の4作品を作り上げた後、拳銃で頭を打って自殺した。 模型は可動式になっており、専用の金属球を終点に導く優遇になっている。四<笑>つの模型にはそれぞれ、色水晶でか、え色水晶で、どれ、何読め、読めね。彩られた人骨が収められている。施設によると、これらは彼の愛した四人の妻の遺骨であるとも言われる。何これえぇー。もかめなくちゃいけないんだろうけど、ちょっと。 これじゃないもんね。うん、ここでは使えない。あ、セーブ、セーブ。セーブ、セーブ、セーブ。よし。じゃあまたな、デューク。なんか言え。こっち。登る登っちゃう上登っちゃおうか。 何 う, うえーって聞こえたべどういうこと 330円ゲット開けるあもう年会閉めるち向こうかうーんどっちだこっちか ワイン薬液ゲットドミトレスク城におけるワイン酒造の歴史は現在の上州様一家が移住されるよりはるか昔15世紀にまで遡りますオルチーナ様は伝統的製法に独自の工夫を加えむせ返るような国と法を 何これほうほうわかんない。を与えることに成功しました。中でもその年で最も出来のいいワインは、サンベールジェ。諸女の血と呼ばれ、花をあしらった特別なボトルに保存されます。えーどういうことこれあ、もしここにワイン置くんじゃないもしかして。 ワインを探してこいとそういうことだよねきっと行くぜこっちに誰もいないじゃん ガンパウダーガンパウダーゲットどっちから来たっけこっちがいけなくて置いここて なんだこれ?怖くない。怖くない怖くない怖くない。260円ゲット。あ、これはめるんじゃねさっきの目を。ほらほらほらほらほら。クラピカー。えどういうことまたあれ。はいはいはいはいはいはい。 お, え<笑>男ををおーどういうこどこ<笑>生きたまま。死んでからどっち いいねえじどこ行ったこっちいえいえい え, いえ通常されじゃんなにこれ、メインホールドミレスク城。おーな迷うんだよねこっちだ、こっち行ってないよねまだ こっっち行ってないでしょね行っけないよねいきますおえつのテンションこっちが どこにどこに行けばいいのこっちから来たしこう来て今入っていって。 こっち行けない、ね、っないでしょえー、どこ行かない寝室さっき連れていかれてええー、どういうこと<笑>こっち えー、うあかあ、あ、何を置いてます んっっっといいいいわ、何やねんか見<笑>ようかえどういうこし<笑>、ね、て<笑> えぇ、いけ ん, ねんーいじゃん。何やねんよあんじ。えちょっと。これ ど, どっちから来た俺どっちから来たどっちから来た俺どっちから来たねど っ, ちからこれどっちから来たこれどっちから来たのこれ。いや、入ってこないで、入ってこないで。ちょっと。入ってこないでって、もう探索できないじゃん、そういうことされたら。 ほらほらほらもうなのかめつなってお母様は言ったけどいダメですよ宝泉1もねあれだしさ。どういうことどっちから来たほうその調子よ原子 どっちから来たっけマママジジジでマジでマジ で, マジでうんてこっちもて。 お前、こわ。あ、こっちか。教えてくれ早く。ちて、焦ったー。ビビってないけど焦ったマジで。 取り乱しちゃったねいやマジ俺としたことが取り乱しちゃったうんいやいやいかんいかんいかん<笑>よしはい、はい、1958年6月9日今日からお城で勤めて今日からお城で勤めることになった使用人が女の人ばかりでびっくり 上主様とお嬢様たちの危険だけは損ねないように強く言われた。どんな人たちなんだろう。1958年6月23日、お城に来て今日で2週間。なんだかこの城は少し怖い。同僚のアデラがダ ニ, ラ ダ, ニラダニエラお嬢様に粗相をして、顔をナイフで切られた。え夜になると亡霊みたいなうめき声が聞こえる。うちに帰りたい。 1958年7月8日。どうしよう。お嬢様たちが食事しているとき、あまり暑いから少しだけ食堂の窓を開けた。そしたらお嬢様たちが一斉に、私を 見, 見て叫んだ。すぐに閉じるって、きっと私も地下に連れていかれる。どうしよう、どうしよう、どうしよう。で、それがここ地下。ここは地下なの じしあさあクラップゲットするよ僕はえなんかおるやんうわあいつおばちゃんおるでっかいおばちゃん おお、ハンドボン玉ゲット。ゲットしたのはいいんだけどさ。ええんだかな。こっちどっちだおばちゃんについていくの。あかねな、こっち。鍵閉めやがった。あの野郎。こっちか。 血 が, 血が垂れとる何これどういうこと聞けばいいの明かりをあこれかつければいいのか こうやってよいしょよいしょつ い, いたついたついたついたでこうするんでね 明かりを灯してどんないでしょあかりをともしてたらどういうなのって意味がわかりませんああるじゃん 行きたくねえマジでもう暗すぎだよ本当とにあちってうわー何これ血だらけじゃねえよ女 こちで行きたくねえんだけどえなにこれえなこれちょちょちょちょちょ 適合、アリーナ、ミハエラ、ロイス、イングリッド。廃棄、ディアンドラ、グレータナディン、カメリア、ピアンカ、メリナ。アスートリド、デュドミラ、ロザリ。リンダ、リナ。ステファナ、ガブリエラ。何これ、適合、廃棄。なに適合したってこと。何に適合したの。どういうこと。 マジおい何これうわやだやだやだやだやだあいやビビってねえしマジでビビってねえし、うん、あ何これなんかおるやんえ ええ、ちょっ待て待てどういうことどうういことゾンビゾンビゾンビちょ待って待って待って待って待ってゾンビなどういうことゾンビなんか剣持っとるてマジ強いんだけど ンビおおんだよこいつだったきたくねいきたくねあれ作作っとこうっ薬液薬液 んキバイ一族と違うのやつ。どういうこと 食旺盛ミハイラー食欲旺盛ロイス食欲王イングリッド不安定時折意識覚醒ということえこの音は何なの来てるってこと来てるってことなのおいどっちどっちなん 一人、来らんどっちやめっちゃなんかホラー系の音するんだけどマジでこういうさあ本当になんかビビらせるよね人をさちょっとチーズチーズ独房 から来たんだ、俺は。こっちか、こっちに行けばいいのか、俺は。うわうわう わ, うわ、めっちゃついってる。うえ。っどっち。奥に行かなくちゃいけない。 っこっちからこうどっちから来てっけこっちかどういうことこっちでしょえっこっちだよねおいちょっと待って待ってうい うわういやねんこいつよっちょっとしまらんしまらんで、ね、てこれ 相, 手知りん相手にすって。 いけない、いけない、いけないがどっする。 死にかけじゃないのうんとか言うよりも B さん大丈夫か入ろう、うん、おるやんほ、はいほいほいほ、はい、うん、<笑>これハードコアだったらどうなってたマジで 敵めっちゃ強いやんほんとにこれめっちゃイージーイージーなやつでしょイージーモードなの何でこんな強いんアホかちょっと待って待って待ってどこどここっちかえもうもう脱出できる毒棒ちょっとあうううちょっと登ろうえっちょっと待って待って待って待って待っ て, 待っ て, 待って何これ ま、たこれ取り抜けてきたわわわわわわわわわわわわわわわわわわこわわわわわわわわいわわわわわわわわわわわダメージ。ちょっと待って待って待 っ, て待 っ, て待ってうう わ, て わ, わ, わっ待って待って待っわどわいわこわうわ通り抜けてわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ通り抜けわわわわわわなって。すぐ通り抜けるそうやって。マジで。 どういうことどういうことどっちどっちどっち上上めっちゃ速い速おるやんちょっとこいつらマジでど う, 行くつもりなのうわ見つかった<笑>私に何で聞かんてやってえ すげえごときがあ諦めな手を動かろ私は痛みなど感じないどうして、私がこんなガードガード死ね死ねこれ顔面、顔面を狙っていくから、ね、顔面ハンターと言われるかちょっと待って待て待て 何これ霊場のトルやったやった倒した倒した。えどういうことこれ寒さに弱いなこいつ。うえ。ー。ちょっとよくわからんけど。倒したイエーイやった。 薬液。あと二人おるっしょ。あの、ハエ。ハエになる、ハエから。ハエ分、ハエ分たち。あと二人を倒すしゅ、シてか、俺めっちゃ回復薬持ってんじゃん。一、二、三、四、五、六本あります。はい。こんな感じでね、あと残り二人も。 で、あと、あの、でっかいおばちゃんも、倒していけたらいいね。よしよしよし。何かこう何屋さんこれ、本当に。何かれ足。牛わかんない。ニンニクも下がってしさ、もう。うわぁ。おこれあれじゃねワインじゃん。 わサンベルジェゲットしましたーこれをあそこに捧げに行かなくちゃいけないサンベルジェキーピック多いな何これおっコンペンセイターおハンドガンにつけるやつコンペンセイター 威力が大幅にアップする。やったぜパーツを装着。おーすげえ。トロフィーを獲得しましたガンスミスイェーイガンスミスそうそう、コンペンセイターお。威力が確実、ん威力が大幅にアップする。おー、マジだ、プラス30になってる威力が。やったそう、ハンドガンなんかね、ちょっと心もらなかったんだよね、威力が。これでだいぶ強くなったろう。 よしよしよし。おキーピックゲットさっきのとこ開くんじゃねキーピック。よしよし。やった。キーピックで開けますよ、僕は。カチャっとね。トロフィー獲得しました。スケルトンキー何これ。木彫りのメガミズ。おっしゃ、ゲット。なんだろう、木彫りのメガミズって。おさっき手に入れたワイン、サンベルジェ。 美しい草花の装飾がされたヴィンテージワイン。かなり年代物 の, のようだ。えぇー。すげえ。ギラギラしてる。はい。で、えー、っと。あ、これ売れるじゃん。売れるやつじゃないこれ。お、さっき手に入れたやつ。さっきのあの女の。 霊場のトルソー。結晶化したドミレ、ドミトレスク夫人の娘。その美しさには根がつくだろう。木彫りの女神像。女神を司った木製のスタチュー。そこそこの価値がありそうだ。イングリッドの首飾り。獣の骨をあしらった魔よ系の首飾り。関係と。結構これ稼げるんじゃないわかんないけど。よし、行くか。 あじゃゃじゃあじない び, びっくりはしないよ俺は鍵を外す鍵を外したえー、っとここなんかない<笑>使えるわけがないよねサンベルジェ使おうとしたけど どこに行かなくちゃいけないえ、どこだっけどこに行かなくちゃいけないんだっけワインはめるとこどこだっけ寝室だったっけちょっとわかんないな。まあ、とりあえず行くか。あいつのとこに売りに行こう、ちょっと。これを。 こっちだ。こっちだ。よ。サービスが増えましてね。さあどうぞ仲良い。マジで？パブスだ。何かご利用ですかね。いや売りたいのとりあえずアイテム。結晶化した頭骨。おおすげえレージョンのトロスめっちゃだけじゃん。五千円で売れる。売ります。え女神のこれも高いね三千。3, イングリッドの首袋これ2000円すげえすげえめっちゃ儲ける1万900円ちょっと待ってこれ一個一個のちょっと反応見てなんかあんま安いやつあれだまああなたとの中ですから買い取りましょうはいはいこれはこれ3000円するからね喜ぶんじゃねいこいつ モフマンデ妥当な買取価格ですよ。これは何も言わへんのかいなんか言えや。マジ改造、改造。改造できるでしょ。威力。140。これがショットガンめっちゃ強いじゃん、ショットガン。560なの威力。160。 ハンドガンって結構使うよね終盤までどうしよっかなーちょっと待って待っ て, 待ってありがとう何これあアイテムスットップか よし、これ買っておこうかな、いっぱい持ってるでしょこれ買っと。じゃ、あこのカバン買いまーす。人の背中は主にを背負うためにあるというが、まだ背負いたりようですな。やかましい。よし、これで、えっと。増えたね。もう、おお、めっちゃ増えてんじゃん、も持つところが、こんなに。増え。またお会いしましょう。はい。じゃ、あまたな。名前忘れた。誰かが。 セーブして、はい、行きたいいと思いますワインをねはめなくちゃいけないのではめるところがさどこどこだったかなと思ってどこだったっけ寝室だったっけ中庭の鍵一永久に し寝室だったっけ<笑>行くかとりあえず寝室にん違うっけ 血じゃない、かなお、何これクリムゾングラス。意味あんのクリムゾングラス。ドミードレスク夫人が使用していたシンクのワイングラス。ええー、これも高そうじゃないちょっともう一回行こう。あいつのとこに。ガード ガードしながら撃てたよねさっき銃めっちゃ強くねあの戦法おなんかある光ってる光ってる光ってなかった違うおおやっぱ光ってる結晶のかけら結晶のかけらって何結晶のかけら結晶のかけらあこれも換気 ア, アイテムか この地表で取れる白白色の鉱物片、物好きは買ってくれそうだ。あ、デブだろ。よーしよしよしよし。よーしまた来たで買ってくれ。こちらで適当に見つくいますかええー、売りに来たの。おお、クリームゾンそこまで高くないね。買い取りも信頼安心の適正価格です。そうなの っしゃー1万円超えたお金。うるせえ。で、えー、今からワインをなんか収めに行かなくちゃいけないん、ね、だどこだっけなと思って、食堂だっけえメインホールこっちだっけ こっちから来たから厨房じゃなくてえー、っと。 どっちだっけこの部屋だっけキーピックない。1、はい、回使ったらなくなっちゃうね、キーピック。うんと、どこ行ってないっけ 行ってみっか。<笑>ここなんか悪くね。じ<笑>ゃあガンパウダーゲット。違う。じゃなくて。 今どこ行った俺食堂あっちあこっち違うもんこっち違うくていやまじまいごちょっとまじまいごえー、っとこっちじゃなくて とりあえず割るぜこっちじゃなくて、こっちだっけ登るんけ登って。上だっけ上に行かなくちゃいけない。<笑>ここだっけあ、ここだ、ここワインルーム。で、 さっきのワインを、ヴィンテージワインを、こうすると、おおぉ道が開けるの何これガンパウダー。ガンパウダーゲット。お、なんかあった箱が。これを開けると、鍵じゃーん中庭の鍵。よっしゃー、中庭の鍵ゲット。で、中庭はどこだっけ お, 城案内おいおいおい来た来た来た来たまた来たまた来たまた来たまた来 た,、ま、た, 来たこいつすぐ来る中庭の鍵よ<笑>しよし 逃げたべあっぶねーマジでお城とかマジ案内してくれんでいいからさゲットゲットスクラップ B 何に使うスクラップ B 初めてじゃねゲットしたの クラップ B は何に使えるのあまだレシピ持ってないかもしんないのぼ<笑>れのぼれんのぼれんのしょもういけないっしょって 家かかってるからね、行けないんだよね。中庭に出た、出てみたはいいものの、どこに行かなくちゃいけないっていうのがわかる。どうこれから来たでしょ。ということは逆方向に行ってみよう、とりあえず。 いけないこっちだこっちかあれこっちかお、いけるじゃんこっちこちこっちちこっちこっち はい。というわけでね、えー、今回は、えー、ここまでにしておきたいと思います。ちょっとおばちゃんがね、今上に上がっていったんで、えー、次回ちょっとおばちゃんの後を追いかけたいと思います。はい。動画ですね、最後までご覧いただきありがとうございます。この動画はですね、いいと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。ありありありあり、ありベー、デルチ。次回もよろしくね。